どうもこんちくわ、ちくわです。誰今回は現在とある有名ゆっくり茶番社とマリカをしています。ええ、こんな今にも消えそうなゴミチャンネルに有名ゆっくり茶番社とコラボしてんのちなみに誰だゆっくりやゆうずきさん。ええ、あのや登録者16万人のやゆうずきさんとまあ正式にはコラボじゃないんだけどね。はどういうことなんだこれ実はツイテス配信のマリオカートの大会に参加してるだけです。うちね。あれってかなんで大人いの録音ミスで音取れなかったんです。YouTuber とかであるやつやん。てか画質荒くない それは機材の問題かな。問題ありありなの草生える。すんえ落ちてただろうプヌシサンダー開始したぜ。 ちなみに反応しづらい思いでした。ミュージックパッかでかい音符がジャンプして地面についた瞬間にジャンプすると加速できるやつだね。説明な概念。ネタ切れすぎてカット。11位 三、二、一、ああ。長い年、とカットしすぎると思んないので米読みしようか。ありがとうございます。あややチップの薄い膜の部分を爪で削り取るところでした。削り取るとはゆっくりって気持ち悪い。じゃあ私たちが出る動画を見なければいいのに。なんでわざわざ言うんだろうね。d s で電話できる時代か。まあ本当はできないけどね。頭から落下したのに生きてるうー主さん何者なのいつか仕返しされる未来見えてきますね。 フランゴ州将様。落ちる瞬間に体勢つけてたのですみません。マイクラのコマンドやね。ってことでご視聴ありがとうございました。こんなクソ動画見てくれてありがとねー。